お腹を引き締めるために効果的なプランクですが実は手ををつくく方向を変えるるだけででで簡単にに腹筋に、ね、3倍効かすすことができてくるんです今回のやり方を知るだけで今までよりも少ない時間で腹筋に効かすことができてお腹を早くへこますことができていきます動画を見ながら一緒にやってみてくださいはい皆さんこんにちはタートルです 今回ですね、プランクの手をつく方向を変えるだけで簡単に腹筋に効かせられるんです。 今回は手のつく方向を変えたプランク、そしてプランクの中でも簡単に腹筋に効かすことができるうつ伏せプランク、合わせて紹介していきます。今回のメニューを全部やっていくだけで、お腹周りが気になる方、お腹をへこませたい方、下腹ぽっこりな方、そういった方は今回のメニューだけやっておけばとりあえず OK です。きつい順番で行っていきますので、いきなりできないよって方はですね、まず見ながらできるメニューを最後の方にやってください。すべてたった20秒ずつ行っていきますので、20秒できなくてもいいです。休みながら全部取 とりあえずメニューをやってくださいそれでは始めましょうプランクというと普通は肘の前に手を置きますよ、ね、こういう感じでですがこれって実は腹筋弱い場合上体が前に行ってしまうんですね肘より肩が前に出てしまうと上体が前に行ってしまってあまり腹筋に効かないんですプランクはできるだけ重心が足にいった方がお腹に効くので実は肘の前に手を置くのっていうのは 初級者、中級者にはおすすめできません。体が前に行きやすいからです。これを実は手をこのように、こうではなくこのように置くことによって肩が前に出にくいので、この方がプランクのいい姿勢をキープしやすいんです。この方が腹筋に効きやすいです。これを後半にやっていきます。前半はまず、うつ伏せでプランクをします。スマートフォン顔の前を置いてもらって、うつ伏せで寝ます。 もし顔が痛い場合、手の上にタオルなどを置いてくださいで。スマートフォンは見ながらでもいいですし、横向いてでもいいです。うつ伏せプランクをまず3種目やっていきますので、頑張りましょう。まずは、気になるウエストから使うプランクです。やり方としては、うつ伏せの状態から膝をついたまま足を閉じます。体を持ち上げます。膝を曲げて足を振るだけ。体はね、少し持ち上げてください。 前腿があんまり時間につかないように腰を丸めてお尻が上がらないように腰を丸めて膝を振りますこれをまず20秒やっていきましょう見よう見まね で, でやってくださいそれではいきますスタートこういう感じですお尻をしっかり締めてきついメニューからねやってますからね ひねってひねって首をつくろうはいケ、OK、ーですはい次はこういった体勢でキープです体が上がらない方は少しね手を手前にしてもいいですいきましょうスタートこういう感じでキープ結構ねこれがねついのでねお尻をしっかり締めて頑張って Okay、ですはいうつ伏せプランクラスト今度は膝をつけずに寝たままでこう頑張っていきましょういきますスタートこれでキープ結構つらいですあと10秒プルプルしてる くわ引いてきたあと2種目今度は肘をクロスこれで膝をついたバージョンとつかないバージョンあと2種目頑張りましょうそれでは膝ついたバージョンいきます通常のね手が前のバージョンとどっちがきついだのって比べてみてくださいそれではいきますスタートこれでキープ体がね前に行きにくいんでね こっち効きますお尻しっかり締めて上がらないようにこれでキープ息は長く吐いて OK ですさあラスト膝をつかないバージョンですだいぶお腹にきてると思いますがラストいきますしっかり腰を丸めていきましょうスタートお尻が上がらないように締めて おれでした今のね肘をこうではなくこういう感じでね肘をつくことで体が前に出にくいですプランクがねあんまり腹筋に効かないよって方はね体が結構前にいってるんだと思います肘のつき方を変えてやってみてくださいそしてうつ伏せのプランクすごくねねこれね きつい、そして効果的なんですが、体が上がらない方はちょっとレベルがね、まだちょっと違うので、後半の2種目、こうやったね、プランクからやってみて、長い時間できるようになってくると、うつ伏せでもできてきますんで。やはり、プランクっていうのは、だんだん長い時間しないと効かなくなるんですが、レベルのね、違うプランクを行うことで、またね、同じ時間で腹筋に効かすことができてきますんで、同じプランクのメニューだけするんではなくって、レベルを変えてプランクをやってみてください。今回のうつ伏せプランク、そして、肘横プランク、 頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタンやコメントで感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄からリンク見てフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。